「ぼうくのきめろ」「ぼはがけくち<笑>」「やるときゃやるぜ何度でも」 どこで油売ってたのよごめんなさい。 お店の手伝いくらいちゃんとやってよ手伝さーおこの時間お客さんいないしさえそんなこと関係ないでしょ<笑>さっさと皿洗いしなさいほら、お昼の分たっぷりと残ってんだからはい<笑>、はあ…あれ洗うものないよえ何言ってんのよそんなはずは おかしいわねさっきまで山のようにあったんだけどじゃあまた遊びに行ってもいい<笑>はい雑巾がけ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>こないだまでこの時間、準備中で休めたのになううううううううううううううう あまずいな 急いでんのに大もっとや道いいな い, 痛 い, で痛いで シラモン、すいません、野ラーメンと餃子まだ俺の豚骨もまだ来てないよいいはーい、ただいまーいいほら、シロモン、豚骨ラーメンすみませんはい、いらっしゃいませあの、求人広告いかがでしょうえうち、間に合ってますから、ちょっとだけお話しよ今、忙しいんですよ。そこをなんとか。 やっぱり求人考えた方がいいかしらクそソこれで契約はパーだよパーそういや朝の占い最悪だったもんなん なんかせ完成したぶんぐなのことえそれよりめっしゃめっしゃーあ、そうやったお<笑>手間たカレー買いなほんまに毎日毎日もう旅飽ってないうーん、うまちょっとラジオついてないわけ今、ラビリンスでやってんのよねすいません、ラジオないんです 五百円しかない、ボンガあんだけ稼いどうってお前何に使うとんねんお前にでもないもんはない、ボンガーしゃない、また稼ぎにかわ、かった、ボンガー、うん、そうじゃ、思い出した全自動皿洗い乾燥食器棚戻し器を作ろうとしとったんじゃなんでして 書類はさっきちゃんと渡したじゃないですかえ日付が違うわかりましたすぐ戻りますちょっとすぐ駅に引き返してくれる歩いた方が早いですよ ボンゴだ、ボンゴーお前、はい、そのボンゴボンゴでそれボンゴ取って喋られへんのかいそれは無理、ボンゴーそないと、みんなに分かりにくい野郎外して喋れじゃあ、普通に喋らさせていただきますか<笑>もう、ガンゴ様流暢で気持ち悪い<笑>流暢で気持ち悪いするお前、普通に戻して、普通に分かった、普通に戻すで、ヤンス変わってるからそれはそれとま別に気持ち悪い何それらめてる五百円で発売中アホ Utah, <laughs> Utah. この時間が一番落ち着くわ ごめんね。 うん最近昼間も店を開けててごめんねまた今度フフフフフフフフフフフフフフフフ こらもっとやさしいんじゃないかってきりかたしてるぜ。 皆さん、おはようございますそれでは「絶対体操第1」まずは両足の屈伸からはい1 2 3 4 5 6 7 8 1 <うこ><笑>やっぱりあさの一杯いっぱいはかれい マイポンゴ。でもこの後の片付けが憂鬱だ、ボンゴ。お前、不器用やから皿洗い苦手やもんな。ガングに言われたくない、ポンゴ。アホ、ワイは万能やで。それはボケが改造してあげてるからだ、ボンゴ。そうじゃ、いいアイデアが浮かんだぞ。全自動皿洗い乾燥食器、棚戻式じゃ<笑>あ。これを完成させれば、わしは大金持ちじゃぞ。 いやー、昨日の試合はしびれたねー。三打席連続だよ。三打席連続。さすがラビリスの四番だよね。さあ、今日も張り切っていくわよ。結構ね。ワインもしかして朝からずっとカレー入れっぱなし。うんー、マイボング<笑> ん、なんか忘れてるる気がすうもあらも終わらないねえさいあっったまね最近どこ飯食いに行ってる ここんとこワンパターンかな一丁目のかもめ食堂とかあとはその3軒先のえっと外面堂おおそれそれ本当ワンパターンだなねバーディちゃんどっかいいとこ知らねえそうやないけね、バーディちゃんはあくいものなんか興味なかったっけすまんなそうだバカなことバーディちゃんに聞くなよ なんだとだいたいタケちゃんが振ったネタじゃねえかよ自分はどうなんだバーカ俺が知ってたらみんなに聞くもんかあ、そりゃそうだよなそういや、三丁目に新しくできたああ、あのこじゃれたラーメン屋ね誰か食いに行ったか俺、行ったよ、うん、えどうだった あ、まあ、ま普通かな今はさ、オープンしたてでサービス期間中だけど、それが終わったらどうかな、うん、まあ、今のうちだけどね。そうか。どうしたいなんか気になることでもあんのかいいや、別に。なんか怪しいなあ。なんでもねえよ。それよりバーディちゃん、こないだ連れてた女誰よ。ええー、また、あ、違う女 あっバーディーちゃんはーさあ今日は何に あったしああどうももうすぐエアポートなのよ開いてるかしら大丈夫ですよ本当？じゃあお願いしてもいいわかりましたじゃあ2時半ねよろしくはい 今日は久しぶりにお休みが取れたのよよかったですねこの辺じゃジェッター星が一番開けた町じゃない他の星のフラワー教室じゃセンス悪すぎるのよね素敵な留め袖ですねえやっぱりバーディちゃんは気が置けないわねえあい や, いやそういうつもりじゃあ分かってるわよ 着物を褒めてくれただけでしょ弱ったな<笑><笑>はいありがとうあちょっと待ってくださいいいのよとっといてお客さん俺そういうの嫌いなんですよ<笑>ごめんなさい前も怒られたわね Ha ha ha. お客さんもいないししょうがないかあいらっしゃいなんだバーディーかなんだはねえだろ俺は客だぜ注文は何ランチ売り上げ伸びないかなってアイドルタイムも休まず開けてるんだけどやっぱね ツイストさんはああ今日はフラワー教室新しいバラの育て方を習ってるんだってふ、うん3丁<笑>目に新しいラーメン屋ができたのを知ってるうんそうやねお客さんそっちに取られてるのこないだうちのお得意さんが並んでるのを見たわ やっぱりうちも値下げしたほうがいいのかな。ゴストさん。お、何よ。たまには私の口聞いてくれたっていいじゃない。ああそうだ。え？あそこの店今週でサービス期間終わりだとよ。ま あ, あもう何あれ。 あそこのラーメン屋のことを知ってたのかさいど<ペー>おっ緊急事態発生<ス bullshit> システムオールグリーンコンテナセレクトマリンジェッターだボンゴー ゼロジェット、オーケーだ、ボメインエンジン、異常なし。ライドコース、オールグリーン。よし、ゲートオープン。コスモジェット、発進。 普段の姿、楽しんでくれたかな意外と普通だったでしょみんなと変わらないよねさあ次回は B1 大会で優勝したボンバーゼロ彼の正体を知りたくてミスティを訪ねた私たちはそれがマックスと知ってびっくりでもみんなが知ってるマックスとは雰囲気が第37話「蘇るマックス」「近所の橋から宇宙の果てまで」